こんにちは G です今回はマンジャロと Firefox のお話1年前にマンジャロの動画をアップしてるんですがその後大きなアップデートもありました設定なども少し変更がありますので改めて取り上げますまた Firefox は最適化についてお話しします現在のバージョンは マンジャロ 22.02 Raspberry Pi i m a g r の Other General Purpose OS から SD にインストールできます。エディションは KDE Plasma を利用します。終わったら Raspberry Pi に SD を挿して起動し初期設定です。ウェルカムウィンドウはかっこよくなりました。日本語を選んで タイムゾーンは東京パスワードをタイプして「NEXT」で完了デスクトップが暗いので作業がよく見えるよう明るい壁紙に変えます。 旧バージョンの時と同じものですね最初は日本語入力の設定ですインテル版は日本語入力が公式サポートされ簡単インストールできるようになりましたしかし ARM 版は変更がなく今まで同様手間がかかります設定の手順が少しだけ変わりました ターミナルで画面のようにタイプしてインストール。続いて、K とを起動し、画面の6行をタイプ。 ホームの階層に .x プロファイルの名前で保存一度ログアウトしてログインし直します Vytex 設定で言語切り替えのキーバインドを決めて 日本語設定は終わり少しだけ簡単になった感じですかねソフトウェアの追加と削除を起動最初に AUR を有効にしておきますハンバーガーアイコンから設定を選び サードパーティータブで AUR サポートを有効化しますマンジャロの標準ブラウザーは Firefox メディアプレイヤーは MPV です好みもありますがまあ一般的なアプリを入れておきます検索で クロミウムと VLC を追加して適用ボタンでインストールします例によってオーバークロックです今回は GPIO によるシャットダウンと LED 制御も一緒に導入しました不要な方は オーバーバクロック部分だけ タ, イプしてくださいターミナルで画面のようにタイプ文末に画面の文字列をタイプしますターミナルで「NEOFETCH」と「HTOP」をインストールします 画面のように1行ずつタイプマンジャロでは標準で G スワップが動作しています HTOP で確認できます 4GB モデルなのにメモリー量おかしいでしょう ただシステムスワップにのみ使用され目に見えるメリットはあまりありませんところで別件でお問い合わせがあった件を調べていてブラウザの最適化の手法を見つけました私の 4GB モデルの場合 Firefox 利用時には 3.5GB 以上メモリーに空きがありますメモリーにキャッシュできれば Firefox の最適化の一助になるかもと考えました Firefox のコンフィグ設定で実現可能のようで試してみましたオリジナルの情報源は画面のサイトですなお Firefox のバージョンは 97.0.1 ですバージョン情報は設定画面 または About サポートで確認できます。早速 Firefox の設定です。about:config ンンとタイプして、ブラウザ s ドットキャッシュで絞り込んで3項目を変更します。ブラウザーキャッシュディスクエナブルをファルスに変更して SD や SSD には キャッシュしないようにしますブラウザーキャッシュメモリーエナブルはトゥルーのはずです確認だけ必要ですブラウザーキャッシュメモリーマックスエントリーサイズを5 1 2 0から2 0 5 0 0 0に変更これはエントリーごとの最大キャッシュ量ですが 5メガでは小さいので2 0メガに変更今度はブラウザーセッションストアで絞り込んでブラウザーセッションインターバルを1万5000から1800万に変更この数値はセッションの復元機能のため15秒ごとにセッション保存します これ SD や SSD に大きな負担がかかるんです頻度を1200分の1にして5時間に一度というか事実上しないように変更数値入力では入力後に Enter キーで確定しないと変更されませんので注意終わったら Firefox を一旦終了して 再度立ち上げます変更が反映されているか確認します Firefox で AboutCache とタイプ Only Stored in Memory になりましたね Web のレスポンスが体感できるほど良くなったように思いますブラウザーの拡張機能は Microblock Origin のみです 変更の影響を見るのに60時間 YouTube を連続再生してみたんですが安定していました。現行版は Chromium より Firefox の方が幾分 CPU 負荷が小さいのでこの最適化は嬉しいです。マンジャロに戻ります。CPU 温度計をつけないと。 ソフトウェアの追加と削除でサーマルモニターを検索してプラズマ5アプレッツサーマルモニターをインストールウィジェットを追加でタスクバーに設置して設定を行いますサーマルモニターを設定を選びます ラアイコンでソースを選んで警告温度を決めますアップデートインターバルを15秒ほどにして終わりです最後は軽い話題を壁紙いけてないですよねこれキリマンジャロなんでしょうね 富士山に変えて富士マンジャロでもいいかなと思ったんですが静岡県知事が偉そうなんで他のにしましょうかもちろん自分で用意した壁紙も使えますでも簡単な方法を試しますデスクトップ上で右クリックしてコンフィギュア・デスクトップウォールペーパーを選択 標準のはあまり面白くないので get new wallpaper をクリックたくさんあるんでカテゴリーで絞りますここでは KDE Plasma を選択お好きなのを選んでインストールをクリック 右下の「閉じる」ボタンをクリックしてダウンロードした壁紙を選んで適用ボタンをクリック雰囲気が変わって楽しいですよねご覧いただきありがとうございましたロシアの侵略戦争許せませんね私、 抗議ししてロシア製品を不買しますでもロシア製品って何があるんだろうウニやイクラは普段も買わないしヤンデックスやランブレルのサービスは使ってないキャビアはあまり好きじゃない マトリョしか買わないくらいしかないな。ではまた次回。